ん よし今日も最高の天気だカニちゃんその右手どうしたの折れてて可愛いね あ, あスタッフさんこれはね手首のストレッチをしているんだよえーそうなんだ仕事とかで手首痛くなるからさその痛みの予防だよおすすめだよえー、やってみようかなよし カニちゃんこんな感じでいいのああそうだなもっとこうできないああこうかなあー違う手のひらを腕にくっつける感じだよああこれ以上は曲がらないなだからもっとギュッとこうスタッさに気持ちがないんだよいや無理だって俺猫じゃないしこらちょっとか猫の腕に同じ動物でしょあとは気持ちの問題おーしわかったやってやるよよーし行くぞオラちょっと待ってスタッさん腕毛が気持ち悪いよ おささコココココココココココココココココココココロコロロロかリズズムいい ね, いいねどううもスタッフんんでですさあみんななコロコロの気持ちになってエクササイズしようワンンまずはしっかりとしたコロコロの持ち手になるよ。 足を肩幅に広げてそしてまっすぐに腰を下ろすんだ意外ときついだろコロコロはいつもこんなに頑張ってるんだよ嘘だよそして次に手を前ないにしてそして頭も前ないに合わせようそして最後は右左へとゆっくりと回転させようよしみんなこれで動きはマスターできたね今度はこの動きを音楽に合わせてやってみよう それでは、コロコロのポーズになって、いくよワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー左、右、左、右、いいよ左、右、左、右、はい、サイドステップ左、右、左、右、いいよ左、右、 左右わおはいこから自由です各々 の, の, の気持ちで自分なりのコロコロを意識して今まで皆さん何度もコロコロやったよ何度も何度もあのペリペリ剥がれなかったことあったよ苦労してやっと剥がれたあの粘着ワンストロークでけまみれたよ あ、そうだ、かりんちゃんなに。かりんちゃんって注射怖い。で、で、怖くないよ。あ、歌にしてきた。怖いんだ。怖くないよ。嘘だ。嘘じゃない。イカ耳じゃん。イカに憧れているんだもん。じゃあ、お注射しましょうね。あ、ちょっと待って、待って。し ん, しんしんしんしんしんしんしん。かりんちゃん、どう、えー。はい、大丈夫。あれ。 ほらほらほら痛痛痛痛痛痛痛痛痛いいいいいいい〜〜いいよ〜痛いよ〜〜カリンちゃん。 ニワトリの鳴き声かちょっとおねぼさんなニワトリかなうーんよきよきこの一件でかりんちゃんは家を出て行ってしまったんですはいメロンかりんちゃんどこ行っちゃったのかなメロン気が済んだら帰ってくるよね。 それから数日間、カリンちゃんは帰ってこなく、チャイちゃんと二人だけの日々が続きましたんちゃん。そしてさらに月日が経ち、僕とチャイちゃんはカリンちゃんの存在すら忘れてしまったのです。 久しぶりにシュークリーム食べようっとあいけねえ潰しちゃったあこから見たらかりんちゃんなんて生クリームが飛び出たシュークリ ー, クリームにしか見えないんだからまっかりまかまかシューふわふわふぽんぽわん生クリーム飛び出てたなかりんちゃん。 サランダの外見て野良猫がえっおーカリの家ここかあカリンちゃんほらカリンちゃん入っておーふたふたんでカリンちゃん何してたの家だカリの家だカリンちゃんよかった、えー、あカリンちゃんだ忘れてたカリンちゃん今まで何してたのそうそうカリンちゃんどうしてたのそうそうそう、ま、買い物行こうと思ってただけなのにさ大変なことになっちゃったんだよどうしたのなぁ、まあ、とりあえずさドライブレコーダー見てほしいんだよ お, お願いだもっとスピード出ろこのままだと恐竜さんに食われちゃうようどうしてこうなっちゃうのかな行こうと思ってスーパー通り過ぎちゃったよ